カラー粘土で色鮮やかな作品を作るために混色体操をしましょう。赤、青、黄、白、4色の軽量カラー粘土を使います。まず3つの色から色数を増やしていきましょう。黄色を半分、青と赤を少なめに切り分けます。 それをそれぞれ半分に切り赤と青青と黄色黄色と赤をセットにしますセットにした2色を重ねて引き伸ばしますそれを重ねてまた引き伸ばします繰り返していくと粘土が柔らかくなり粘りが出て 色が混ざっていきますこれが混色体操です色が混ざったら乾かないようにポリ袋で包んでおきましょうこれで3色から6色へ色が増えましたさらに白を加えてパステルカラーを作ります 白を半分に切り、それを6等分にします。白にほんのちょっと赤を混ぜます。色を混ぜるときは、薄い色に濃い色をちょっとずつ混ぜましょう。 全部で13色のカラー粘土ができました混ぜていない4色の粘土も柔らかくなるように練っておきましょう 乾いたり色が映ったりしないようにそれぞれポリ袋で包みます。保存袋に名前を書いておきましょう。ポリ袋に包んだ粘土を保存袋に入れファスナーをしっかりと締めましょう。混色体操してから製作に取り掛かると作りやすく色鮮やかな作品ができます。軽量カラー粘土を使う時は 本職体操から始める。ぜひ覚えておいてください。